私はゴールデンミルクチョコリン。私はルックチョコリン。この動画を見てくれてありがとう。チャンネル登録、高評価もよろしくね。バイバーイ